ジャンくん暴行大丈夫かな今日はちょっとフォークソング同好会の、えー、発表会でお昼から行って夕方帰ってきます。ちょっとあのストレスっていうのも一つポイントとしてあるので、えー、留守番とか大丈夫かなまあポンちゃんいるからねポンちゃん頼むよ。 よくしてやって。ね。ちゃんとあったかくしてね。ちゃんと暖かくできるようにしとくから。あ、この感じは。おしっこじゃないね。じゃ、あ大丈夫か。かもうちょっとしたら、出かけますんで、よろしくお願いします。えー チしい 今帰りました。今、荷物を全部解いてちょっとのんびりしたとこです結構汗もかいたよ、えー、搬入搬出が、えー、メンバーの仕事なのでね結構大変ですジャン君ファンちゃんおとなしく待っててくれたのかなと思ったけど帰ってくるのにトイレ2回入ったね ジャン君にとってはやっぱ留守番はちょっとストレスかな。なるべくこっちにいるようにするね。ジャン君。それじゃ困るんですけどね。ポンちゃんがいるのに。ジャン君。ご飯の時とかお風呂の時とかに、にゃーにゃー泣くのどうにかなるんすか。絶対帰ってくるから。